はい、ということでね、バッティングセンターに来てるんですけど、あのホームラン企画から、えー、っと、一週間ぐらい経ちました。えー、っと、一週間ぐらい打ってるんですけど、ちょっとどんなもんなのか、今どのくらいなのかっていうのをちょっと皆さんに見せようと思ってね。ちょっと、ちょっと、う、打ちますね。よ い, しょいきますよ。 もうまめなれん。豆がねい やばいホントに言てなかったで これが入ってるからなんですよねブランドでやったときにちょっともっと精進しますただ勘がもう本当に取り戻せないちほんともう毎日バッティングセンター来てるので、ね、素振りもしてるし1週間でこんなもんですけど、まあんまあまあ、見せられなきゃなかちょっと次回をお楽しみにしてくださいはい、じゃあサブチャンネルでした